家族のお休みで一緒に集まって海のビーチまで行ってでねしくシクしていましたね。<笑>皆さんこんばんは。ボリナです。ではでは。現在静岡静岡県熱海にございます。ね。私はなんかこの先 美味しい海鮮丼をいただいてとてもおいしいブロックルの熱海ビールをいただいてで、ちょっと海まで散歩しに行きました。はい、で、これからなんかライトアップがなんかちょっと一応、公園がいくつかあってビーチもあってもちろん泳がない今の東京ですね、朝か ら, 朝からね。 後ろ、でも後ろ面白いとこですねピ ン, ピンピンピンピン、なんか光ってる、ちょっと待って、ああ 当, た当たらない、ああ当たったかな、ちょっと見えた右右、右、左、右、左、はい、ここです、熱海城じゃないのかな、うん、この光ってる、なんか小さいスポットですね、明日もしかしてそこに一応寄ってみるかもしれないね。 夜の街こんな感じでねえー、広くてまあ、はい、今はね夜に見ますけど実はそのただ8時なんですけどだからまあおお熱海の船場は準備がいいのかしら ねここはちゃんとしたなんかもうすごく明るいだから動画ができますへえ水もきれいですね踏んでもいてそちらはなんか熱海多分熱海城が見えてねえザ・チ<笑>という感じですねはい 後ろですね、ちゃんと道がございますのでじゃあその下までちょっと散歩してみましょうかねえー、すごい<笑>景色はすごい広くて昼のところねもっと よ, よく海が見えるんだろうねもっといい景色がいただくかもしれないでも、夜の時はね、なんか ちょっと特別な感じがします。ね。ね、そこはもしかして、人魚さんが住むかもしれないね。人魚さん、こんばんは。<笑><音楽>で、熱海の船場ですね。 なんか面白いい。ところですね。メイルみたい一番上と一番下の道があっては何かやばいものがあってやばいものが飛んでしまったウふふフ逃げるんだよはいで一番上の道があってで次は真ん中の真ん中の2つの段が。 あってで一番下ですね船に近い道がございますえー、で全部美しいライトアップもいてわー<笑>すごいなんか上の方もっと濃いな感じでなんか緑があります<笑>でもまたはねそんなに ザ・海の匂いがしませんね不思議ですね。なぜでしょうねー、浦山、私もやりたいの、oh. <笑><笑>えなんか、すごいじゃないんですかみんながやってますえやってもいいのかしら やってもダメだと思ったけどみんなをやってるから私もやりたいな。えー、えー、ずるいややりたい。<笑>ちなみにちなみにですね砂浜までえっと熱海ミサンビチまでも言りました。おお砂浜でーすやったー。イェーイ。 ねねええ不思議ですね、そんなに明るい光が届くんですね、もう夜のまあ夜ですねで、普通はカメラですね、もうカメラの撮影なはちょっと難しい、その暗さなら普通ですね。でおーパン<笑>プン <笑>へえ夏のわさびですね一人なら寂しいよ私もやりたいみのやってるからねもう も, う, も う, うん。えんかうわじゃあ日本の夏はこういう感じですね みんな花火やってます。家族のお休みで一緒に集まって海のビーチまで行って楽しく過ごしていますね。<笑> ではね、ちょっと海の温度を少し確認しましょうねちょっと待ってなんか。よーしよーしでこれからうまみましをキタキタキタキタあー足がー<笑>脱いでしまった<笑>でも気象人としては海は気持ちよくて暖かくてうん 普通の湖よりもやはりもっと温度が高い。はいはいはは逃げた。はい。ええー、ここの雰囲気は本当に本当に気持ち良い。なんか朝からすごく来てみたいな。<笑>ではではでは本日もご視聴。 ありがとうございますもしよかったらチャンネル登録とかお願いしますじゃあねパパパパパパ